こんにちは。私たちは阿蘇市食生活改善推進協議会波の支部です。今日は蕎麦ガレットを作りたいと思います。よろしくお願いします。 教えてくださるのは内田さんです。よろしくお願いお願 い, いたします。そして、えー、今回お借りしてきた器は、えー、阿蘇市浪野にありますせいせがまさんの作品をお借りしてきました。えー、こちらの器に今日はそばガレット。はい。はい、あのー、名前は聞いたことあるんですけど、はい、私作るのも食べるのも初めてで、これってどんな料理なんですか？ あのですねうん、この地元で取れたそば粉を使って、うん、その中にちょっとあのつなぎとして牛乳、はい、卵を入れて、うん、お水で溶きます、うん、でそれを薄焼きに両面しっかり焼きますね、うん、でその中にまああの焼きそばを今日は、うん、使って一品は使いたいし、はい、もう一品はですね野菜をたくさん使って、うんまあ、ハムやチーズとか、うん、そ, ういうもそういうものをですね、うん、あの作ってみたいと思います、はい。 あのガレットってもともとどこの料理なんですかねフランスだフラン ス, ランス、はい、あら、えー、今日はおしゃれな、えー、<笑><笑>ねで、地産地上でねそば粉を使ってそうです、ね、してみたらどうだろうということでですね南野、うん、はねそば粉を産地ですのではい。では早速お願いします、はい、よろしくお願いします、はい、まず、ね、まずそば粉をここにですね、はい、入れさせてもらいますはい、えー。そして、はい 牛 乳, 牛乳はい、5CC ですね。はい。でちょっとここで一回ここで軽く混ぜておきたいと思います。はい、あとあのお水をです、ね、お水はい。ここでお水を入れたいと思います。はいこれから焼きそばのはいあの材料を切って焼きそば麺を作りたいと思います。 あの次にお野菜を、はい、もう一品はですね、うんうん、使いたいと思いますので、はい、そのお野菜の方の材料を、はい、ちょっと切りたいと思います薄く で, ですね、はい、こ, でこの裏でちょっと伸ばしていきたいと思いま す, いす、ね、あっきれ ね。はい。をああ、美味しそう。そ、は、ば、い、レットはい、完成です。じゃ、いただきましょういい。いただきます。チーズとハムも合いますね。<笑> 嗯、mm -hmm.。Oh. ではここでお知らせです。今回器を提供していただいた青々釜さんをはじめ、いつも地産地消クッキングでお世話になっている阿蘇市の釜本さん6つがオンラインショップ阿蘇モで阿蘇の陶器として企画として販売しています。こちらは2月3月3月31日までの期間限定となっております。数量も限定のものもありますので皆さんお早めにオンラインショップ阿蘇モで。 朝の陶器をぜひお買い求めください。